つけたとききそうだなとは思ってたけどそんなに人気のある本だったんだ前に欲しいって言ってたのを覚えててよかったっす無事の入手、めでたいっすね 喜んでもらえるとこっちまで嬉しくなっちゃうねひなさんええー、品薄の限定品も入手して喜ぶ人からしか摂取できない栄養素を感じるっすよ取るのが難しそうな栄養だね、はあワクワクが止まらない早速レジにってん 気にしてたかお友達私のファンなんだいつも握手会に来てくれる子で特撮が大好きなんだって<笑>周りの人たちに迷惑がかからなければ私は大丈夫<笑> 私はまあまあ気持ちは分かりますけどそういう言い方は良くないっすよ何かを褒めるのに何かを下げるのはオタクマナー違反っいや実際あのブラックの登場シーンはこう今作の脚本家の持ち味の伏線回収と演出のけれみ演者さんの迫力ある演技が混ぜ一体となってひなさん ともブラックもかっこいい。それでいいじゃないすか。 ちょっと騒ぎすぎちゃったかなそろそろ行かないとまずいかもみたいっすねすみませんけど私たちはこれでひかるちゃん行くっすよ あ, あああそうだねそれじゃあまた次の握手会で会おう、はあ、忘れてしまうものか ヒーローロの変身ポーズもバッチリ私はまだ忘れてないあプロデューサーそれにヒロミさんにヒナさんもどうしたの書店では色々あったっすからねプロデューサーにも念のため報告をえそしたらヒカルちゃんの様子を見に行こうってなって。 アイドルって気づかれだしたときに退散できたから大丈夫騒ぎにはならなかったむむさすが相棒そんなことまでわかるのか<笑>実は自分でもよく分かってないんだけど 忘れちゃうのかなって思ってさお、そういえばなんだかそういう話もしてましたねうんあの親子と話したことがずっと引っかかってて新しいヒーローが出てくれば古いヒーローは忘れられていく大人になる中で忘れていくそんなの当然だって分かってるんだ でもなんだか寂しくて私も忘れて忘れられていっちゃうのかなってそっかその気持ちは私もわかるな子供の頃の夢や憧れを忘れていっちゃうんだとしたらなんだか寂しいよね 特に私たちは夢を見せる側だもん仕方のないことだって分かってるんだけどねそうっすねどんなに強烈な体験だとしても時間が経つと何であれ風化していくものっすそれが人間ですからねでも私としては忘れたからって それで終わりってわけでもないと思うんすよね私もいろんな作品と出会ってそして忘れてきましたけど忘れた先にも何かが残ってると思うんすそうあってほしいっていうか委託的に忘れた先に残るもの 店長さんに招待されてみんなに会いに来たよ同じく脇山珠美と申しますこれも一つの縁みんなでいろんなお話ができたらと思いますこんにちは北ひなこです一緒にたくさんお話ししましょうねそしてたまにめくるめく大僧 う<笑>うちょちょっと子だな子な妄想し始めるのはまだ早いですよ<笑>たたまみお姉ちゃんたまちゃんとばかり呼ばれてきたたまみがお姉 お姉ちゃんが頑張りますぞ今よりお姉さんになったたまみさんですか案外キリリと大人びて<し><笑><笑><笑><笑><笑>そうそれはどこかの王子さまと一人の軽視少女の物語 おお、何か始まった私もみんなと仲良くなってんあの端っこにいるのってこんにちはこんなところでどうしたんだいよければ一緒にお話ししようよ 年も近そうだしあそういえば君はみんなとお話ししないの<笑>じゃあ私と話してるのも勇気を出して頑張ってくれてるんだねいきなり話しかけちゃってごめんね。 そっか、君はもっとみんなと話してみたいんだねそれなら私が手伝ってあげられるかもほらあれを見てたまみさんと共に戦った王子様は傷を癒すために療養中のみ<笑>そんなときの親玉の手下が王子様たちに襲いかかります たちがすぐそこまでそれでも私は王子様を見捨てたりはしないうん盛り上がってるなよーし行こうか 以前王子様とた美ちゃんに助けてもらったものだ恩返しのため手を貸すぞほら君も一緒に て悪のはいかを倒した皆さんは王子様とたまさんからたくさん褒められちゃいますね。 にしてもひなこの妄想ワールドはすごかったなヒーローショーみたいで楽しかった本当に妄想だけでみんなを楽しませるとはひなことのらしいですねふふたまみさんの演技やひかるちゃんのフォローあってこそですよお付き合いありがとうございました私にも ひなこぐらい妄想力があればライブの MC でもっとみんなを楽しませられるかなあそういえばヒカルちゃんはソロライブが近いのでしたかレッスンは順調でしょうかうん準備もレッスンも万全だよああ、でもプロデューサーから出された宿題はまだだったな宿題 ですかうーんと話すとちょっと長くなるんだけど相当に難しい宿題を出されていますね忘れていく先に残るものうん例えばたまみならそうですね道 己の道を歩んでいること歩んできたこと途中にあった出来事は忘れてしまうかもしれませんが歩いてきた道はいつまでも残り続けますなるほど剣道アイドルのたまみちゃんらしいなひなこならうんそうですねもしかりに王子様との 思い出を忘れてしまったとしてすっごく悲しいですけどんでもそれはそれでドラマチックですよねひなこは何度でも王子様に恋をするのでそう忘却から始まるラブストーリー第2部やがてひなこは。 心の奥底に刻まれた日々を思い出して愛の力で全てを乗り越えていくんですおお愛それも雛こらしいな忘れても大切にしてることが残るんだな だとしたら私にとっての大切なことはえ<笑><笑> い, いったい何事ですかなんだかあっちのほうですごい音がしましたけど分からないとにかく見に行ってみよう あれは足のリハビリ中でしょうかあの子泣いてる私行かなきゃトムえっあっひかるちゃん<笑> つば杖を壊そうとしても何にもならないよ落ち着くんだ君が泣いていたから来たみんなを笑顔にするアイドルだそうはいかないでも何にも知らないのはその通りだ だから教えてくれなるほどそれはつらいなでも人や物を傷つけちゃいけない それは、わからないでも今ここで綺麗ご事を言う人がいなくなったら君は諦めてしまうんだろうそれは見過ごせないヒーローアイドルとして今すぐには笑顔にできないとしても笑顔になりたい君の手助けをしたい未来が分からなくたって進まないと始まらない 何度でも立ち上がればいいんだ私はそれを応援してるぞ<笑> 長さんたちには一応たまみたちからお話ししておきますね子供たちの方はひなこたちに任せてくださいひかるちゃん頑張ってくださいね あ, あ任せたよよーしそれじゃあ一緒にリハビリ頑張れ ヒカルちゃんらしいですねどうなることかとヒヤヒヤしちゃいましたけどいざとなったら飛び込むつもりでしたがそうならなくてよかったですですがふむひかるちゃんの顔生き生きとしていますねまるでもう悩みのことなどを忘れてしまったみたいにそうですね あれもとってもヒカルちゃんらしいですだってヒーローが誰かを助けるのに理屈なんていらないですから く見えてる気はするんだけどでももうそれはいいかなって思うんだ私にもはっきりと分かることがあるんだ今一番大切なのは私を求めるファンたちの声だってこと求める声がある限り私は答えるそれが私だから それ以外のことは気にしててもしょうがない突き進んだ先でその答えも見つけてくるよだから最高のステージを見せてくれ見ててくれ相棒 イラスト付きのファンレター込められた思いがすごい伝わってくるっすよファンレターって何度もらっても嬉しいね丁寧に思いを込めてくれたんだなって感じられるから。 ってもしかしてこの前書店であった親子ファンからのファンレターうんあのあと旧作シリーズを親子で一気見したんだってお父さんの復讐にもなったし息子さんもシリーズ箱格しに変わったらしいよあの年でシリーズ箱格しっすかとてつもない才能を感じるっすね リリハビリ中のあのあもうお母さんかなえリハビリは順調でもう歩けるようになったんだよかったですね二人とも本当に根気よくリハビリに挑んでましたから今も頑張って続けてるみたい<笑>これは私も負けてらい し、みんなからのファンレターでやる気マックスだ今日もレッスン頑張るぞどこかであたしを待ってる誰かのために<笑><笑>